ではまず、えっ、ー、と、ズームで参加している方にご案内があります。えっ、ー、と、発表の前に、ズームの操作の練習をしましょう。えー、今回、質疑応答で、ズームを使っての、えー、質問などしていただきます。ズームの画面の下の参加者アイコンから、挙手というボタンがありまして、こちらの方から行っていただいて、えー、挙手ができます。もし可能であるなら、皆さん、挙手をしていただいてよろしいでしょうか。あな 何人かいただきましたねあ。ありがとうございます。マロさん、挙手ありがとうございます。他の方も、よろしければ挙手をお願いいたします。うん、大丈夫そうですかね。はい。ありがとうございます。手下ろしていただいて大丈夫です。では、操作になれるために一回練習なんですけれども、今回トークで扱う、この BLE と呼ばれるものを知っている方、挙手をお願いします。挙手操作をお願いした。す1人いらっしゃいますね。はい。 お二人いらっしゃいます。お、結構いらっしゃいますね。なるほど、そうなんですね。ありがとうございます。はい、下げていただいて大丈夫です。はい、えー、トーク中は、この ズ, ズームのチャットに質問や感想などを随随、たくばしばし書いていただいて問題ないですので、はい、よろしくお願いします。はい、次に、YouTube を見ている方に連絡です。この部屋のハッシュタグは、パイコン j p アンダーバーさんアイコン j p アンダーバーバさんです。感想や気づきなどをぜひハッシュタグをつけてツイート。 えー、などをお願いいたします、はいえー、では、それではこれからサンドフィッシュさんの発表を始めたいと思います。えー、タイトルは ELE でロボットトイを制御しようです。発表時間は質疑応答を含めて30分です。まず発表の前にマイクテストを兼ねてスピーカーに読み上げ事項を読み上げていただきます。えー、サンドフィッシュさん、ビデオをオンにしてから読み上げをお願いいたします。 はい。えっ、ー、と、では、えっ、ー、と、私の名前は、えーと、サンドフィジュさんです。えっ、ー、と、発表のタイトルは、えっ、ー、と、BLE でロボットといを制御仕様です。えっ、ー、と、発表説明は日本語です。えっ、ー、と、発表資料は日本語です。えっ、ー、と、発表資料は公開します。えっ、ー、と、発表中の写真撮影に同意します。えっ、ー、と、Python JP の行動規範に同意します。です。はい。ありがとうございました。 少々音声の確認をしておりますのでお待ちください。うん、はい大丈夫そうですかね。音声特に問題なさそうです。えー、と画面共有はすでにされておりますね、はい。では準備は大丈夫でしょうか。はい、はいえー、それではサンドフィッシュさんを拍手でお迎えください。よろしくお願いします。では始めてもよろしいですかね。はい、大丈夫です。はい えっ、ー、と、では、あの、DLE でロボットトイを制御しようというところで、えっ、ー、と、サンドフィッシュさんと申します。よろしくお願いします。えっ、ー、と、では、まず、えっと、自己紹介からですね。えっ、ー、と、えっ、ー、と、サンドフィッシュさんと申します。えっ、ー、と、ま、都内在住のあの、サーバーサイドエンジニアでして、まあ、最近の仕事はまあ c あ a が増えている感じでして、ま、Python はあの、プライベートで利用しています。で、ま、J リーグとあと音楽とウィスキーを好んでいまして、まあ、ちょっと今回の発表なんですけど、まあ、結構周りのセッションとか、 ちょっとエッセンスのつぶやくとかを見て、ちょっと、割と、だいぶ皆さん、レベルが高いので、ちょっとだいぶ緊張してます。あの、あと、この カ, カンパレンスで私トークするの初めてなので、まあ、生温かく見守っていただければなと思います。はい。では、あの、本トークの目的ですね。えー、っと、まあ、ちょっといきなりなんですけども、まあ、ちょっと個人的な感想で、まあ最近、あの、スティーブ教育っていう、まあキーワードミニスが増えたかな、とい う, うに感じてます。 まあ、私がの遠い昔、大学生だった頃、e ランニンに研究室にいたので、ちょっとまあこう目にする機会が増えたのかなと少し感じています。じゃあ、そもそもスキーム教育って何っていうところで、ウィキペディアが引っ張ってきたんですけど、このように書いてますと。まあ、スキーム教育っていうのは、サイエンスとテクノロジー、エンジニアリング、マスマティクスを統合的に学習するスキーム教育に対して、あ後の分野をまあ統合した教育手法ですと。まあ、よくまあ言われているのでま、あまあ新たな変化に、 を生み出す人材を育てるために、こういったような教育が増えてますねっていうのをよく言われるケースが多いかなと思っています。ででんか、ねまあね、日本では な, んかなんか未来の学びコンソーシアムっていうのが、ね、あるらしくてですね、まあ、実際なんか少しずつコンテンツが増えていまして、まあ、私自身あの仕事であの目にする機会はないんですけども、まあ、ビジュアルプログラミングとか、まあ、ロボットイいまの、いくつかの事例が紹介されていました。まあ、近年 の, あのプログラミング あの必修化に、ね、伴 う, という形で増えているのかなというふうに思っています。で、個人的に思っていることなんですが、やはり Python で、まあ、小学者と学ぶとはとてもいいゲームかなというふうに思っています。で、まあ、最初ハローワード w o r で、まあ、必要するのもいいんですけども、やっぱ物が動いた方が、まあ、プログラミングを学ぶ上でも楽しいだろうなというふうに思っています。でも動かせるコンテンツで API が動かせているものがあったら、システム教育のコンテンツとして良さそうだなというふうに思っています。<笑> あの今年の3月ぐらいですね私なんですけども、まあ、たまたまふと思い出してまして、まあ、そうだ、そうだこういうのあるなというふうにふと思いました。でんってここであの、トイオというものがありまして、まあ、皆さんご存知でしょうか。で、トイオなんですけど、これはあの株式会社、ソニーインタラクティブエンターテイムさんが、まあ、提供しているロボットトイでして、あのこれはカートリッジを差し込んで、さまざまな遊びを体験することができますし、なんかビジュアルプログラミングを使うこともできますと。 あと、技術用に乗っ取ったコードを書けば、まあ、操作することもできます。で、個人的に投与 い, いいなと思ったのがですね、まあ、そもそもコーディングなしで遊べて、あと、次のステップでビジュアルプログラミングで簡単なことができて、まあ、プログラミングしてコードなことができると。まあ、このステップアップしながら体験できるってとてもいいなと思ったので、こう、なんか投与 い, いいな、なんか、スティム教育の本質いいんじゃないかなって個人的に思いましたと。で、プログラミング言語でも開発できるって書いてあったんで、ちょっとサイトを見ましたらですね、 あ の, あの、用意されているラブユーラリー、JavaScript しかありませんでしたと。で、あの、ちなみに、あの、私が初めてトイオっていうのを目にしたのはですね、あの、2、3年ぐらい前の、あの、メーカーズフェアっていうのをころで見まして、まあ、トイオのブースで、あの、開発者の皆さん、あの、SDK は何がいいですかっていうので、あの、アンケートしたんですね。で、なんかアンケート表のシールがなんか3つぐらいもらって、まあ、それ全部パイソンに投票してみたんですけど、あの、結果ダメでしたと。で、まあ、3月ぐらいにトイオいいなと思いながら、 えー、と4月号にでするんかライブラジャ j a v a s c しかないんかってちょっと私自身思ってたんですけど、ちょっとやっぱゴールデンウィーク前でちょっと暇だったのと、やっぱりそうですね昨今の状況で割とその外出もできなかったので、一つのことが頭の中によぎりますと。いや、待って、技術史料は公開されていると。で、じゃあないなら作ってみようかというふうに思いに至ったわけでございます。で、本との内容ですね、ステイホームで時間を持て余した発表者が、 あのトイオチェイスというその公開されているライブラリーを Python に書き換えて学んだことを共有します。でトイオの制御は、えー、と BLE を用いているので、まあ、ライブラリーを用いた BLE の仕方を説明します。でライブラリーを使用して発生した方についてちょっと対処した内容を説明します。まあ、ちょっと実はその先ほど話した内容にちょっと実は続きがあって、あそのトイオのブース、私はあのの初期ロットを予約しまして、まあ、Python で操作することをすごく期待してこうあの来たんですね。 で、やっぱり結果ダメだったので、まあ、その時にちょっと思いがを、まあ、消化させる意味で今回のトークセッションをしたいなと思っていて、まあ、これが一番のモチベーションでした。はい。で、次、本トークで話さないことですね。で、あの、トイオ自体のことはそこまで詳しく話をしないです。あと、トイの中の人ではないので、あの、トイの質問はちょっと答えられませんと。あと、BAD 制御は、一部、あの、Mac 前提ですいません、話をします。あの、Windows リ e a の話はしませんと。と ちょっと手元に Windows マシンがなかったのと、ちょっとリンナックスちょっと、はい、心に余裕がなかったので、検証できませんでした。で、えっとまあ、ちょっとそのトークの内容はここまでなんですが、あえっと、目的はこれまでなんですけども、若干 BLE の概要についても皆さんにちょっと話をしたいなと思っています。もう少しだけお付を合いくださいあれ。そもそも BLE って何ってところで、まあまあ、ご存知の方も多いかなとは思うんですけど、まあ、無先端技術である Bluetooth の一部で、 バージョン 4.0 から追加になった低消費電力の通信モードですと。で BLE では、まあ、デバイスとデバイスが通信を行う方法として、まあ、プロードキャストとコネクションという二つの方法が定義されています。まあ、これはすみません、あの、ウィキペディアからそのまま引っ張ってきた感じであるんですけど。<笑>で、トリ自体は、あの、コネクションの構成を接続します。なので、あの、セントラルとペリフェラルの二つの役割があって、まあ、通信の外なデバイスをセントラル、まあ、何かしらの情報や機能を提供する の, のデバイスをペリフェラルというふうに呼んでいます。 まあ、こんな感じですね。だから今回の実装は、トヨのキューブがペリフェラルで、Python の実装をしようとしているところがセントラルブームになります。ちなみにあの、キューブっていうのは、この写真に写っている、もう私 の, あの今手元にあるキューブだっなんですけど、この四角いやつをキューブというふうに読みます。で、実際、ペリフェラルの制御は、えー、とサービスとサービスに基づくキャラクタリスティックっていうのが定義されているんですけど、これを使うことで、まあ、情報の取得や制御ができますと。 だとキャラクタリスティックはちょっとすみませんかみそうなんで以降は特性で訳して説明します。でトヨのキューブのまあどんなのができるのってところでちょっと説明なんですけどまあ代表的なところでまあ、モーションセンサーは6軸の検出システムなんでまあ、キューブの姿勢とか乗客者の検出できたりとか、まあ、ボタンはあのトヨの 後, 後ろのお腹の部分にボタンがあるんでボタンを押したりは話したりっていうのを検知できます。 あと、モーターが付いているので、走ることができるので、それらを制御することができますし、まあ、あとは音を鳴らしたり、ライトを光らせたりすることが可能になっています。はい。では、ようやく本題ですね。ここから、じゃビリライブラリで制御しましょうとい う, ような説明をしていきたいと思います。まあ、といつも、えっと、最初、ちょっと Python 側の話なんですけど、まあ、バイナリデータを使いましょうと。 トイオのキューブの操作は、まあ、バイナリーデータを使って行いますとで。これはのトイオ JS のコード、JavaScript で書かれているコードを引っ張ってきているんですけど、まあ、基本的にあのペリフェラルであるトイキューブからの情報読み書きをしていますとで。バファリード Uint8 かなあとバファリライト Uint8 という、まあ、それらがまあ実装の箇所が書き込んだ、読み込んだりするところなんですけども、あとオフセットが指定されているので、 まあ、0番目、1番目、2番目ってところのデータを読 み, 取読み書きをしているような状態になっています。じゃあ、Python でどういったら使うっというと、まあ、基本的にバイツとかバイトアレイをまあ利用して操作をしますバイツは不変な、イミュータブルなオブジェクトで、バイトアレイはミュータブルなオブジェクトですよということ。やはり私はあの普段はウェブアプリ系の開発者ですし、今プライベートでも。 そういったところの方が多かったので、まあ、出ょっ端の失敗ですね。あの、普通にバイツに、のオブジェクトに書き込みしに行こ う, しし行こうとして怒られましたと。まあ、エラーで、はい、この通り、あの、リードライトなバイトライクオブジェクトじゃないといけないよって、で、バイトは違うよって怒られましたと。まあ、それはそうですね。まあ、インデュタブルなんで、はい。ダメです。書き込みできません。で、バイトライトオブジェクトって何だろうって、あの、知らなかったんですけど、何だろうと思ったらきちんとすいません。Python の用語集に記載されてました。なので、そちらを見ていただければ、あ, あ、こういうことかっていうふうに思います。 はい、で、じゃあ実際どういうに実装をもう少し、まあ、JavaScript から Python に置き換えようとしているので、まあ、ソース読んでいくと、だいい ま, あ、ま ReadUIntHate で、まあ、8ビットの符号なし整数読み込みだろうなとか、まあ、8ビットの符号なしの整数書き込みだろうなというふうに思いながらソース読んでいきましたと。で、まあ、読み進めていくと、まあ、Int32 とか Int16 っていう、まあ これサイズが増えてるだけだなと思いながらも、まあ、LE ってなんだって、LE ーズ何ってい う, うちょっと一瞬果てなんか思ったんですけど、あ、そういえばっていうふうにちょっとふと思いましたと。はい、個人的に懐かしいアイス、リトルエンディアンですね。はい、そみ私はやっぱり仕事がなかなかリトルエンディアンとかをこう意識する場面はすごく少なかったんですが。 基本情報とかでしかすません見てなかったんですけど、一応トイオのドキュメントを見ますと、きちんと説明でも、あのバイトオーダーはすべてリトルエンディアンですと書いてあったので、間違いなさそうですと。じゃあ、Python でどうやってやるのというと、まあ、当然、まあ、ありますねというところで、えー、とこんな形ですねあの。さっきのデータをパックしたらアンパック、その読み込んだり書き込んだりするところできちんとバイトの、えー、オーダーのしてる仕方をします。でこの書式文字列の形で、このカッコ、 と B とか H とか I とかっていうのを指定して、実際読み書きするような感じになっております。こんな感じですね。まあ、これを取りますと、えー、と真ん中の方で、えー、といくつか UnpackFrom とか UnpackFrom で、まあえー、とバイトをーダーごとにちょっと切り替えて、えー、JavaScript で書かれたコードをそれ同じような名前で Python の方でも書いてみました。はい じゃあ実際あの BLE の操作を行っていきましょうという形で進めたいと思います。でセントラル視点での大きな流れなんですけども、基本的には、えー、と周囲にいるペリフェラルを探すスキャンと、まあ、見つけたペリフェラルを接続するコネクト、あとペリフェラルのサービスに紐づく特性に対して、えー、とデータの読み書きをする、まあ、リードとノーティファイとライト。であの リードとライトは何となく分かりやすいかなと思うんですけど、Notify はですね、いわゆるこう、ずっとこう受信し続けるような、なんかその温度計とか、ああいった同じデータをこうずっと受信し続ける時にはこ時には Notify というのを使うみたいなんですけど、まあ、こういったものを使ってますと。で、最後に、えっと、ペリフェラートの接続を解除する d ースコ c o トですと。で、このあたりは、基本的に w e ーの実装というのはまあ OS に依存する箇所があるので、まあ、とても大変なので、やっぱこれ自前で作るのちょっと大変だなというふうに思いましたと。 で、いろいろちょっと調べて、えー、その時、まあ、4月5月ぐらいか、5月ぐらいにちょっと調べて、こんなのあるんだなと思って、ちょっと試しに動かしてみましたと。で、まあ、実は、えっ、ー、と、これですね、あの調べたライブはちょっと古かったので、ちょっとあまり参考にならない可能性があるんですけど、まあ、この左側のエイラフルーツの方は、まあ、もう実は更新だいぶ止まってて、でそまあ、試しに動かすのにいいかなと思って、一旦こいつを使ってみましたと。で、まあ、そもそも GitHub にも、 じゃないと、あの、本家のサイト、ドキュメントサイト見たら、あの、もうこい つ, つデプリケートするんで、サーキットパイソン使ってねって書いてあったので、まあちょっとすみません、失敗しましたと。ただ、ちょっと Mac の環境で言うかどうかまでちょっと私、調べられてなかったのと、ちょっと検証できないので、そのサーキットパイソンの方で Mac 上で言うかどうかはちょっとすみません、私分かってないです。であと、ちょっと読み方は確か分かってないんですけど、右側のブレイクって方は、まあ基本的にその OS 間の 依存をまあラップしてくれていて、まあ、操作が効果的にできるみたいな説明が書かれてたので、まあ、こちらの方がいいのかなと個人的にはちょっと思いましたと。で、まあ、ただどちらのえっとライブラリも、まあ、一応きちんとエクサンプルのコードが撤去されたので、あの組み込むのはそういうときとあんまり難しくないですね。本当に簡単に組み込むことができました。実際はこんな感じですね。 あの私の方で書いたコードではあるんですが、えっ、ー、と、コネクトとディスカバーとかっていうのは、これはあの、この時はすみません、a d ダフルーツの方の、えー、とライブラリーを利用したんですけども、まあ、普通にあの Python のコードを書くだけだったので、特にあまり難しく意識する必要はありませんでした。簡単に組み込めるんだなというのがやっぱり一番の感想でしたね。で、それらをラップした私の方の実装で、まあ、試しに、あの上から順番に、まあ、 スキャナーでスキャンを ス, キャンをスタートして、見つかったものをコネクトして、移動するためにムーブをして、最後ディスコネクトって、先ほどのセントラルの大きな流れの順番を説明したと思うんですけどそのとおりにちょっと順番を書きまして、実際に動かして、実装してみました。で、動かしてみたら、こんな感じですね。の今の先ほどの前のコードを動かすとこんな感じになりました。ちょっと音は聞こえないかもしれませんが。 こんな感じであの、えー、問いを動かすことが実際にできました。はい。で、実際にちょっとライブラリーを使ってですね、ちょっと発生した課題がありました。で、ここまでいったんで、よし、なんかうまくいくじゃないかというふうに思ってたんですけど、ちょっと課題が発生しました。AWS の方で発生した課題なんですが、先ほどの通常の読み込み、書き込みはあんまり問題ないんですね。 ただ、あの、セントラルが周囲にあるペリフェラルを検索する際の実装で、まあ、その信号強度を保持してないので、あの、トジェ JS で実現されていることが実現できませんでしたと。で、それって何っていうところなんですが、これですね。あの、これトイオ JS 側の実装をそのままコピーできたんですけど、まあ、探す際に、あの、最も近いペリフェラルを探そうと。まあ、トイオって1個だけじゃなくて、複数があることを前提に、あの、あのトジェ JS 組み込まれているので、あの、 最も近いリけれを見つけようというふうですね、あの信号強度で判断をしていますと。この RSSI ってやつですね。<笑>はい。で、これ、あの、エイラフルーツの方のライブラリーなんですけど、あの、引数で確かに受け取ってはいるんですが、この値を使ってないんですね。あの引数で受け取ってるんですが、あのそのまま何もすることなく処理が、えー、動いてしまっているので、あの、インスタンスンスにも値持ってないので、あの、判定ができませんでしたと。 で、あやっぱりエイラフルズマは更新も止まっているし、ちょっと難しいかなというふうにちょっと思って、じゃあもう一つのライブラリを試してみるかというふうにちょっと考えてみました。で、すみません、ここで訂正なんですね、あの5月時点ではだめだったんですが、あの8月時点にこのスライド作成中に試したらです、ね、いくつかライブラリの構造が変わってまして、あの課題が発生しないというちょっと事象になりました。 なので、ちょっとこの話、2、3スライドぐらいは、すいません。発生した手入れ、すいません。聞いてください。すいません。はい。で、じゃあ、どんなことが発生したかっていうと、まあ、これは、後々の実装とかにもちょっと、まあ、影響して考慮しなきゃいけないところになってはくるんですけども、あの、セントラルとペリフェラルの通信って、基本、非同期で行われてるみたいなので、あの、基本的に、えっ、ー、と、メソッドを考慮した後って、ウェイトしてくれないんですね。なので、すぐ処理終わってしまうんですね。で、 ただ、かつ、えっと、ペリフェラルの方の、えっと、データを通知するところっていうのは、どんどんその受信したら、えっと、メソッドが動くような処理になってたので、ちょっと情報が落ちてるケースがあって、うまく動いてませんでしたと。じゃ具体的に何ってもう少し具体的に説明しますと、こんな感じですね。これは、あの、同じように、先ほどと同じように、あの、えっと、ペリフェラルをスキャンしたときのところの実装で、こっちはですね、あの、下の方、コードを見ていただくと、RSSI は保持しているので、 あのあ問題なんかを反定に使えるじゃないか と,、えー、っと思ったんですけど、えー、っとこの実装って、あの、先がちなんですね。あの、同じ、その、ペリフェラル自体は UUID で一時性を担保して識別してるんですけども、あの、要は同じ通信が何度も来る可能性があるんで、先がちになってますとで。先に来たもののオブジェクトのインスタンスか作って、まあ、それをまあ、デクショナリーに、えっと、値持ってるんですけども、まあ、持ってましょうと。 ただ、初回の時にですね、あの、東洋の時だけなぜか初回の通信でネームが落ちてて、2回目にはネームが入ってるっていうちょっと事象が発生しまして、あの、後がちの構造でこのライブラリーになっていれば、あの、問題がなかったんですけど、ちょっと先がちで、情報が落ちてしまってたんで、えっ、ー、と、うまくいかなかったなと思いました。で、まあ、ネームなんで、まあ、問題なく動くかなと思ったんですが、ちょっとこれ、その、エイターフルーツが使えなくて、すぐ書いて、おう、 使えるじゃんと思ったんですが、ちょっと落ちてる情報があって、ちょっとこのまま続けてもいいかなと思ったので、ちょっと迷いましたというのが現状でしたと。で、ちょっと壁にぶつかったんですね。で、いやプルリック出してみるかってちょっと考えたんですけど、まあそもそもエデアフルーツ更新止まってますし、あとまあこの時なんはデプリケートなのも、えっと、把握してませんでしたと。で、ブレーキも他の B レイだとうまく取得できてるから、なんかこれ、東京キューブがなんか偶然、 ネームた い, いだけなのかも、ちょっとよくわかんないな、ちょっと共同がわからなかったんで、ただこれそもそも不具合じゃないよな、っていうちょっと頭の中で考えましたと。で、じゃあもうちょっと中を見ようと思って、まあ、車輪の再発明なんですけども、もうちょっと自分で作ってみるかという考えに否定しましたと。で、まあ、ドキュメント見てみますと、まあ、両方ともパイオブジェシーっていうのを使ってまして、これ使えばいけんじゃねいかというふうにちょっと思いましたと。で、 パイオブジェシーで b a d 制御してみようというところで、えー、と次のスライドのセクションに移りたいと思います。はい。じゃあ、ここまでが、その一回 b a d のライブラリを入れてみて、動かした結果、うまくいかなかった話なんですが、えっ、ー、と、パイオブジェシーでじゃあ実際に制御してみましょうというう考えています。じゃあ、そもそもパイオブジェシーはっていうところなんですけども、はい。えっ、ー、と、マック、えっ、ー、と、パイオブジェシーは、えっと、マック OS 上で Python と、あの、Objective-C を あ、あじゃあ Python じゃないですね。MacOS じゃないですね。Python と Object C の言語間のブリッジを提供してますと。Python から Object C ベースのライブラリを利用できて、まあ逆もしかりですと。で今回はすみません。MacOS でえっ、ー、と制御するので、えー、BS 制でするので、Core Bluetooth を利用しますと。で一応なんか大きな三点、三つの観点があのドキュメントの先頭に書かれてまして、まあこれ結構私も実装していくときにぶつかったので、一旦共有しようかなと思ってます。 まあ、ええー、オブジェクトシ t のクラスと Python 関連付けにアンダースカーを使うとこと、ツーフェーズで初期化するのと、インスタンセンスにアクセスサーを利用するです。この一番上と一番下のところは、あの、ドキュメント読んだんですが、私引っかかりました。まあ、何をやってるかというとですね、えっ、ー、と、基本的には、えっ、ー、と、まずオブジェクトシ C のと Python の紐付けなんですけども、私もそブジェクトシ j e c そんなに詳しくないんですが、なんかどうやらメソッド呼び出しはメッセージ送信という形で行われているらしく、内部構造では。 でまあ、セレクターというものをまあ渡して対応するメソッドが動くような挙動になっているらしいです。で、なんか、透過的にアクセスをするために、Python のメソッド名は、このセレクターのコロの部分をアンダースコアに置き換えて定義しますと。まあ、そうする と,、まあえー、と、オブジェクト C 側からのコールが、これの名前のルールに則 っ, った Python のメソッドが動くような仕掛けになっています。まあ、これ逆もしかりですね。 でただですね、この仕組み、ちょっと、だいぶ強力でして、あの副作用がありましてですね、あのメソッド名にアンダースコアと引数の数があってないとエラーで起動しませんと。でしか、かつ、エラーが何も、あの、すごく少ない、あの、情報しかないので、基本的に n s オブジェクトあ、なかなかちょっと難しかったですと。で、例えばなんですけども、マ、ま、イ、あ、n s オブジェクトに、えー、っと、ま、継承したクラスに、ライトアンスコバリューっていうメソッドを追加したら、バッドクロスタイプエラーになりましたと。最初、なんでだったろうなと思って、あの、別に、 いまいち原因が分かんないなと思ったんですけど、あそういうことかっていうと OS であの、そもそもルールに合ってなかったので、落ちましたと。で、私の先ほどの、えー、とライトバリューっていうのは、あくまで Python 上の実装で、特にあのオブジェクト C 側のコードを何も呼び出したりしてなかったんですけど、これ全部に影響してしまうので、あのこういう名前ですね、ライトバリューアンダースコアにならないと、あの基本的にはエラーになってしまいます。 で、ただ、それと大変なので、まあ、デコレーターを使いましょうっていうのが、あの、コメントに書かれていましたと。えっ、ー、と、Python メソッド、デコレーターを使えば、あの、Python メソッドとして扱われてブリッジされません。で、トゥーフェイズで初期化する。ね、これは、ま、そんなに難しくないです。ただ、初期化の仕方、その作ったクラスの初期化の仕方は、書き方のお作法があるみたいなので、これはすみません、あの、ドキュメントをそのままコピーしてきたサンプルの書き方なんですけども、こういった形で初期化をします。ただ、 だんだんのイニットはないので、そこだけ気をつけていただければと思います。でまあ、アロックでメソッドで、えー、と割り当てをして、えー、その後、イニットメソッドで初期化をするというような形になっています。で、イニシャライザーは、まあ、さっきったの、えー、と引き数としてはイニットで、まあ、引き割りのイニシャライザーについては、まあ、先ほど同じですね。あの、えっ、ー、と、アンダースコアのルールに則 っ, って、えっ、ー、と、初期化する必要がありますよと。で、なんか、 えっと、オブジェクト C の中習慣的にはイニット Wiz で、あ引数があれば、イント Wiz で始めるらしいです。ちょっとすみません。あの、きちんとしたドキュメントまで見つけられませんでした。まあ、なので、先ほどのサンプルだと、アザーバ Variable っていう引数があるので、イニット WizAs a Variable underscore いうメソッドを定義する必要がありますよと。はい。で、これは私が一番低かったものですね。あの、ちょっと慣れなかった。なかなか。 あの、ドキュメントの説、あの、サイトにも書かれてるんですけど、結構慣れない実装があるんですが、あの、慣れてくださいって書かれてたんですけども、あと、インスタンス変数にはアクセスサーを利用しますと。で、これ、あの、上の方は、オブジェクティブ c のコードが、あの、ドキュメントに書かれてたんで、まあ、これをじゃあ、Python から実装しようと思って書いたときにですね、この赤枠のところなんですけど、キャラクタリスティックドットバリューってあるんですね。でこれ、まあ、インスタンス変数参照してるんで、おう、じゃこのまま書けばいいんだと思って書み替えたら、うまく動きませんでしたと。で、これ、あの、インスタンス変数にアクセス、 アクセスにアクセスされないといけないので、ドット・バリューではなくて、ドット・バリューメソッドでアクセスしないとうまく動きませんと。で、値をセットするとには、えっ、ー、と、右側に書います、セット・バリュー・アンダースコアにしないとダメでしたと。はい。で、あと、コア・ベルトゥースを読んでいくとですね、あの、プロトコルっていう、その、オブジェクト C の解が出てきますと。まあ、これ、ざっくり言うと、えー、とですね、プロトコルに準拠したオブジェクトは基本プロトコルを定めた、メソッをまを実装しなければならないと。インターフェースだけ定めて、 えっと、中身は実装してねっていうふうな形になっているんですけど、まあ、近しい考えとしては、まあ、あの、ファイソーズを中小来て暮らすかなと。まあ、Java とかとインターフェース と, かという表現があったりしますけど。で、Core Bluetooth は、まあのオブジェクトは、まあ、基本的にデリゲートの実装でプロトコルが定義されているので、まあ、基本それに則 っ, って、先ほどのメソッド名ですね、を実装しなきゃいけませんというのがありますよ。で、ちょっとプレイバックなんですけど、まあ、先ほど言った課題として投資メソッドですね。でこれ、RSSI。 なんか受け取ってなんで使ってないんだと。まあ、なんか使わないと受け取らなきゃいいじゃんっていうこの、この頃の私は思ったんですが、あの、先ほどのルールがあるので、あの、引数を受け取らなきゃいけないし、名前も変えられないしっていう形だったんで、ああ、そういうことで、これ、あの、使ってないけど受け取ったんだなっていうふうにちょっと理解をしました。で、コアブルートゥースと制御するです。はい。 実際ですね、アップルのドキュメントを見れば、ですねあの基本的にはあの問題なく動きます。あのワォアブルートゥースプログラミングガイドにあの基本的な流れが書かれていて、なんかその通りに Python に置き換えたらうまく動きました。で、基本的にあの先にで今回セントラル側の実装だけなので、まあ、パフォーミングコモンセントラルロールタスクを呼べばよさそうかなというふうに思っています。 はい。で、初期化。で、ちょっと一点だけですね。ちょっとこれ、これもちょっと課題が出て、最終的にちょっとすいません。えっ、ー、と、細かい課題まで解決できなかったんですけども、ちょっとこれで動きましたっていうご説明になります。ちょっと本体は良くないんですけども。あの、Apple のドキュメントを見ると、えっ、ー、と、この CB Central m a n ー g e の初期化の時に、あの、 えっ、ー、と、ディスパッチキューは、ノンを押して、前は二部ですね、指定すれば、メインのディスパッチキュー使えるよって書いてあったので、まあ、それで指定したんですけど、それで指定すると、今度あのプロトコルが動きませんでした。いや、プロトコルの実装ですね、の通知がおこわ行われませんでした。で、まあ、いろいろ調べて、ディスパッチーをじゃあ、なんか、向こうが勝手に作ってくれるんじゃなくて、じゃあディスパッチキューを使ってみようと、使えば動きましたと。 ただですね、私、ちょっとこれ、他の実装でいろいろ話した中では、動くケースもあったので、ちょっとこのあたり、すみません、えっ、ー、と、Mac 側の挙動を踏まえて、ちょっと、えっ、ー、と、整理ができなかったんですけど、一旦これですみません、動きましたっていうのだけ、協議させていただきたいと思います。はい、で、あとはの、ほとんどあれですね、あの、Apple のドキュメントに書かれているものをそのまま書いていただければなと思っています。えっ、ー、と、p e フ i f e r の発見は、まあ、このですね。 スキャンフォーペリファルウィズサービスオプションズを使えば大丈夫ですし、一点だけ注意点があるんですけども、これ、すみません、今回説明用にスッキリ書いてますが、先いと、非同期で通信されるので、あのウェイトしないとあすぐ処理が終わっちゃいますと。なので、こちら側のデ リ, デリゲートの処理が動いている間に処理が終わっちゃうと、えっと、うまく動かないので、あのウェイトさせる処理が本来は必要ですで。今回はすみません、説明用に入れてないです。 で接続とまはこんな感じですね。まあこれも本当にあのいや、Apple のドキュメントに書かれている通りに書いていただければ問題なく動くような感じでありましたと。はい。ベイフェンス接続ですね。で、次はサービス特性の発見ですね。はい。これも同じような形です。はい。えー、っと、そうですね。まあ基本的に書かれている通りに書けば問題なく動きましたっていうようなところであります。 特性の値の読み取り書き込みですね。これも、はい。すみません。同じような発言なんですけど、まあ、同じように書かれて、えー、書いていければ問題なく動きましたというところでございます。で、まあ、書き込みのところだけですね、あの、ちょっとベタ書きで済むゼロって書いてしまったんですが、これ、あの、アップルのドキュメントも書いてないるんですけどあの、書き込んだ時の成功通知するかしないかっていうのを、えっ、ー、と、引数で制御してますので、まあ、今回は、まあ、成功通知してほしかったので、ゼロを書き込んでおります。えー、なんか、はい。 でおまけですで先ほど の, あのドキュメントを見れば大体書いてありますよとお伝えしたんですがあの、ディスコネクトの説明だけありませんでしたと。で、ObjectC の API ドキュメントを見ると、解除はこれを呼び出すのかなとてうう思っていて、あとそれを踏まえてデリケートはこれっぽいなというふうにアップルのドキュメント、コア・ブル t トゥースのドキュメントを見ると、こんな感じでしたと。なので、まあ一旦実装してみたのが、こんな感じですね。はい。まあ、同じように書けば、基本的に、えー、とディスコネクト。まあえーと というの場合、あの、接続解除されると音が鳴るので、えっ、ー、と、まあ、先ほどの動画でもあいましたけど、処理が終わると、ペコペコボーンって音が鳴るので、まあ、一応接続の解除はうまくいっているのかなというふうに思っています。はい。では、まとめです。えっ、ー、と。 はい。えっと、ば、まあ、バイナリーデータを使うには、ストラクトパッケージを使えば、Python などのスラクトパッケージを使えば、問題なくできましたと。できちバイトオーダーのとか、再存指定は、まあ、書式文字列を用いていただければ、制御できますので、まあ、それを使えばいいかなと思ってます。あと、まあ、私以外は失敗しないかもしれませんが、あの、はい、バイナリーデータの読み、きちんと、バイトライクなオブジェクトを使ってくださいと。あと、BA のライブラリーについては、あの、逆にやっぱライブラリ導入すれば簡単にできるかなと。まあ、先ほど言ったらその、 同期非同期ほんとは制御があるので、えー、結構大変、まあ、結構コード書かなきゃいけないんですけども、まあ、結構ライブラリーがやっぱりそのあたりを隠してくれますし、先ほどのその、まあ、オブジェクティブ C をコールするための、えー、と実装依存のところも、えー、隠蔽してくれているので、まあ、基本的にの簡単に使うにはライブラリーを使った方がいいなというふうに思いましょうと。で、ただ、じゃあ、パイ オ, オブジェ C を使うときってどういうときあるのというとあの、やっぱり先ほどのその、えっ、ー、と、えっ、ー、と、 基本的には、プロトコルで定義したものってインターフェースしかないので、まあ、それ以外 の, そのインターフェースの中身の実装を変えたいときだったりとか、そういうには使った方がいいのかなというふうに思っています。で、ただですね、ブリッジする必要がないメソッドはデコレーターつけた方がいいです。はい。無駄なことを考えない方がいいと思うので、はい。対処にした方がいいなというふうに思っています。はい。あと、メインのディスパッチキーが動かなかったので、ちょっと今回は個別に急させれば動作可能でした。ちょっと、残部分もあるんですが、ちょっとこんな感じですと。 今後に向けてなんですけど、まあ、やはり、えっ、ー、と、PyAbjectC4 自作のコートを書き換えようかなというふうに思ってます。あと、トイオ の, あのペリフェルのバージョンが 2.0 から 2.1 に上がってしまったので、はい、えっ、ー、と、その対応もしたいなと思ってます。あと、Windows タイドですね。あの、一昨日一度 Windows マシーンを手に入れたので、ちょっと、ようやく Windows でも検証できるなと思っているので、はい、やってみようかなと思ってます。で、もう最初に、まあ、対応者内容は、まあ、ま、ブルーブに、だいぶ前に更新してたんですけど、一旦止まってるんで、この辺りを。 やろうかなというふうに思っています。で、実際やってよかったっていうのは、やっぱりこういうことですね。やっぱり物が動くって楽しいなと思うこと、あとすみません。私仕事では、まあ、ウェブアプリケーション開発しかやってなかったので、まあ、バイトオーダーをソースなど、まあ、普段の仕事では関わっていなかったのは、まあ、真正だったなというふうに思っています。だと、 まあ、車輪の再発明ではあったんですけども、まあ、JavaScript のコードを Python に置き換えることで、あれこれどうするんだっけって考えたら、結構私 Python はやっぱ知 ら, ないこと知らない文法とか多いなっていうちょっと気づいたところがありました。まあちょっと不勉強だったので、もっと他の皆さんのように勉強して Python 基地の使いよりしたいなというふうに思いました。はい。ではあの皆さんも PDB でロボットを制御していきましょう。まあ、こういったものがまあ Steam 教育 の, 教育のコンテンツの一応となればと思っています。はい。 では皆さんご清聴ありがとうございました以上となりますはいありがとうございましたちょうど20分になって私ッ な, なりましたんで質疑応答につきましたら割愛させていただきたいと思います、えー、質問がある方につきました交流用のフェロースラックがありますので、ね、そちらの方に入っていただいて、えー、と3番の、えー、チャンネルがありますので、ね、そちらの方で質問など投げていただければスピーカーさんもしかしたら 返事いただけるかもしれません。はい。ではもう一度、英、え、声、ー、大で拍手をお願いいたします。はい。ありがとうございました。はい